俺知らない間に焼き芋が2つに分かれてんのよ<笑>細胞分裂しない、はい、はてるから食べていいよそんなにの食べていいんだよおい何あでもおいしいじゃんおいしい焼き芋おいしいじゃんおいしいぞねえ洞窟掘ってる人いいんだけどいや鎌倉な<笑>これ鎌倉なんだごめんな頑張って作ったのにお前鎌倉作ったぞやべえじゃん やばいと焼き芋埋め込むか<笑>焼き芋いいおい皮ダメ皮がもうだって土と一緒だもん工程の土と一緒工程<笑>では生えないだろ芋どうやって出来上がるのかも知らねえし芋芋うまっ、うん、埋まってん埋まってない気づかない間にうん迷惑なんだな<笑>コーラ買ってきたの はえー、ありがとう。いや自分用の小さいやつ。ありがとう。実際人間としても。<笑><笑>なんで止まったの行く行く行くって止まったじゃん。<笑><笑>いやいやいや。俺はこのまま行くぞ。<笑><笑><笑>ミスタードースにハーゲンダッツかけてたよ。マーニー美味しいねやキャップ。 やっぱ、美味しいものは美味しいんだよ青いイチゴだぞそれ青いイチゴ、まずそうだけど美味しいぜこれ<笑>これめっちゃまずいわ<笑>なんでまずいんだよお前<笑> マ, ジマジで。<笑>なんでまずいんだよ<笑>合わないと言うのやってみたらこれ<笑>青これ一つで食わないとダメだ、うん、なほ他の人と一緒に食べるとちょっと違うな<笑>違うな邪魔しちゃうな えサラナパンップあんの。あるよ。いやまだ早いよ。行けよ持って。いやいいよ。ここ置いて。なんで。すぐさ立ち上がるのおばあちゃんじゃん。いやいやいや。いや困るし。<笑>なんだくせ。おばあちゃん全然食卓にいないからな。なんか持ってこようとして。く、うん、ってみ。やばいだろ。トルコ風アイスだと思って食ってみ。<笑><笑>しび まあ、乾燥しみるって<笑>乾燥しみるってなんだよ し, しみわたる<笑>し み, <渡>る<笑>しみ渡るなんでプラスに変えたんだよおいしさがわ た, たわたればいいだよおいしさがしみ渡たわたったわった時全然プラスだと思し<笑><笑>みるだと違うかなし、ね、<笑>みわたるだったらも う, う待ってましたってたい<笑>にない<笑><笑><笑>一回出てきていいいやこれ な, 眠くなこれやばいな眠くなっちゃってる リラックスモードうるさっ<笑><さ><笑>質が違った。 えー、何んえ、終わりましたって<笑>たまにさ生配信とかさ Twitter、うん、の時もそうだけどさ生配信やる前ださ、て<笑>なんか誰も気にてない時に<笑> 俺, だ俺がよ周りにいろんな人がいる時にさ俺だけに聞こえる声で「はい」と<笑>か<も>さ「い<笑>よって」とかさちっちゃい声と言ってんのあれ何毎回すっげえ気になるんだけど。 始まる直前とかにさ全部つけてピンマイクつけましたはいじゃあ本番まで1分少々お待ちくださいって言っとけはいあん<笑>いいよな何してんのね<笑>誰何俺聞こえんのよ<笑>俺はそみんなが聞こえないんだけど俺にだけ横で<笑>いいよっていやそれはもういろいろな理由あるよ<笑><笑> てかさ、何やってんのあれずっと疑問だったんだけど俺は<笑>何してんのあれいやそれはもう遊んでるに近いやなんだ遊んでんだよ<笑>今とかもさ「置いてふいとかさ<笑>何それいやも<笑>と元はもとはそういう時にそうやってやってるやつ面白いなっていうのがあったんだよ、うん、見てる、ね、真面目なにしなきゃいけない時に<笑>いや <笑><笑>その声何<笑>の毎回なんかさ、それ何っていう、え<笑>、うん、あんのよ、なんか俺の中でその、そういうイメージが、大切な、なんか結構偉い人と会うときとかさ、<笑>大切なミーティングのときとかに、座った直に、うぅいってさ、<笑><笑>おいや、今絶対ふたうって言ったよね<笑>っていやいや<笑>でも、一回も注意されたことないかったか注意されたら誰も気づいてな い, の<笑>いや 気, づ<笑>気づいたとしても、な、な、俺、い や, い や, い や, いや、そう、なんか、 俺み た, いなたまたまって思うじゃんやっぱでも俺はもうそれが重なってるからたまたまじゃねえと思ってるのよ「Twitter <笑>の生配信日本初です」って言って「じゃあ1分もお待ちください」って「う<笑>ん、えー、<笑>何こいつ」っ<笑>てこんな大切なまでこいつ何やってんのさ<笑>、えー<笑><笑> 口にしないようなさ<笑>そんなん言わないでやんそれは言わない約束でやってんじゃん<笑>いやもうちっとなんでこいつ何やってんのそれは聞かないんだからそれで始まったら普通になんかさ<笑>進行してるいやないしななんねーしえしなんでこうだしょなんかまずそうだなそれやられたあとこれそれやられた後と こ, <笑>これまずそうだな<笑>このコーラ<笑>はい ラ ッ, プラップしよっかうかなお前はラップしようがいい多分怒るって聞たんでそれ分かってそういてやってね一回一回一回美味しいのたくさんのほうが嬉しくないう嬉しいこれってまだ食えるからね